それでは、これから2022年度の、えー、筑波大学理工学の数学類解説授業科目、計算奇数学一の授業を始めたいと思います。今年度この授業を担当します、数理物質計数学域のケリーです。よろしくお願いいたします。でまず、この計算奇数学一の授業の資料を紹介いたしますと、これは、ね、坂井康先生によります、計算奇数学一講義ノートを講義に沿って進めていきます。 それから、こちらの画面にあります、授業サポートページで随時、その授業の内容についてまとめていきます。でまず、この授業の内容についてあの紹介したいと思いますで。計算機数学という言葉もですね、この、まあ、ある意味、抽象的な言葉 で, すけどであの状 況, 状況によっていろいろな異なる意味を持つ場合がありますけれども、この授業における計算機数学としては、 あの計算機上で主にあの整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を取り扱うことにします。まあ、あの数学普通の数学は定義ほど厳密ではありませんので、まあ、その辺気楽に聞いてください。で、次にあのこの授業で学ぶその計算機数学の特徴をあのいくつか紹介しておきます。えっと、まず一つ目は代数的なものですね。 えー、と主にその加減上場、まあ、数や多項式の加減上場ですとか、それから代数的な性質に基づく計算をあの対象とします。で次に、えっと、構成的な取り扱い方をします。えっと、数学ですと、あのまあ、数学的な対象の性質をですね、いろいろ示すということに主眼が置かれております。 一方であの、ここの授業で学ぶ計算機数学は、その数学的な正しさもあのもちろんなんですけれども、ある目的のものを具体的に計算すると、計算する手順も伴うということで、まあ、そうした手順を構築することも学びます。この計算手順のことっていうのは、あの以後ですね、アルゴリズムという言葉で出てきます。で、えー、と3つ目として、あの実際的なあの 数, 学あの数学を扱うという点が挙げられます。 これは先ほども申しましたがその数学的な理論の理論的な正しさに加えてその実際に何かを計算するということを目的にしておりますので効率も重視しますそしてその上で実際にそのある目的とする計算手順をですね計算基準で動作させることを念頭に置いた考察を行っていきます以上がこの授業で学ぶ計算機数学の主な特徴です さて、であの、テキストの方を見てみますとあの、まず4ページからなんですけれども、その準備の準備段階として、その記法などというかですねあの、いろいろ書かれているかと思います。でそれから、えー、そうですね、4ページからですと、その数やその集合と か, とか集合や関数とかですね、それから行列とベクトルやその成分ということで、あの若干その、 あの皆さんこれまでに数学類の授業で学んだ教科書とは異なる記法のものもあるかもしれませんが、まあ、あの適宜その読み替えていってもらえればよろしいかと思いますそれからあと、えー、とキストの7ページにはあのアルゴリズムの記法というのが書かれておりますけれどもこのアルゴリズムの書き方の詳しい書き方についてまたあの後で改めてこの時間を取って説明しますので、まあ、とりあえず今回はスキップして考えます えー、ということで、あの今回はですねあの、まあ、テキストの8ページからいきますけれども、まあ、今回の内容は以下のとおりです。とまず、コンピューターの基本構成の紹介。それから、あのそれに基づいてコンピューター内部の紹介をしますで。最後に、そのコンピューターの構成の中で、そのメモリー、識憶装置に関することについて若干の補足をしていきたいと思います。 はい、えー、大体ここまでがあのイントロダクションですけど何か質問などありますでしょうかはい、えー、それではまず最初にですねコンピュータの基本構成の話からあの進めていきたいと思いますで、えー、テキスト の, あの8ページにありますようにその計算機を構成するあの主な装置というのがあのいくつかありますであの まず順に上げていきますと、中央処理装置、主記憶装置、外部記憶装置、入, 力入出力装置と呼ばれるその構成する装置がです、ね、ありますので、まずそれをちょっと主に1個ずつ紹介していきましょう。まず最初に挙げますのは中央処理装置ですね。英語ですと、セント r o プロセ s i n g u ニットで、頭文字をつけて CPU と呼ばれます。 でまあ、これはあのコンピューターのまあ頭脳に当たる部分ですね。で、この CPU、以後 CPU って言いますけれども、この CPU は、さらに細かく分けると、演算装置と制御装置というあの2つの装置から構成されています。で演算装置はあの数値の演算ですね、加減乗除といった数値の演算とか、それから論理演算、つ、えー と, まあ、とかまたはとか、そういう処理ですね、そういった処理を行うものです。 で、えー、と制御装置の方は、その計算機全体の動作を制御する部分で、えー、まあ、ちょっと細かい話は、ここへはまだ、あの、あまり触れなくてもいいか、よろしいかと思います。以上が CPU ですね。で、次に、二つ目に挙げるのが主記憶装置、えー、とメモリーという部分でして、まあ、これは、あの、我々人間の記憶の部分にも、あの、対応するかと思います。で、この主記憶装置に関しては、 あの記憶や呼び出しの速さっていうのは比較的早い一方でその電源を切るると内容がが消えるものが多いですで例えばあのパソコンでですねこうあのワードで何か文章を編集していた時に突然ブチッとあのあのパソコンを切っちゃったとかですねあるいは停電で消えちゃったとかっていうことになるとそのいわゆる保存っていうことをやってない保存という操作をやってないところは消えてしまいますね。 でこれは、あの、ワードで途中編集している途中の内容が、この主憶翼装置に、えー、っと、とどまったまま電源が切られたので、そこから内容が消えてしまったということを意味するわけです。でなお、最近ですと、電源を切っても内容がこう消えないメモリっていうのもあったりしてですね、ちょっと、その、これ、次に述べる外部記憶装置との、こう、すみ分けが曖昧になっている場合がありますが、まあ、基本的に主憶翼装置は、電源を切ると内容が消えると。あ ものであるというふうに思ってもらって構わないと思います。えー、と次に述べ上げますのが外部記憶装置ですね。でこれはその記憶や読み出しの速さというのは主記憶装置に比べると遅いのですけれども、あの電源を切っても内容が消えないという利点もあります。でと昔はです、ね、外部記憶装置というとあのフロッピーディスクとか光磁気ディスクというものが あの使われておりました、まあ、現在皆さんが知っているうんと外部記憶装置は例えば USB メモリーですとかあのメモリーカードといったものが挙げられるかと思いますでちなみにこの容量に関して注目していただきますとあの昔のフロッピーディスクとか光磁気ディスクっていうのは単位がメガバイトなんですね っ、えー、と後でお見せしますけど、フロッピーディスクっていうのはたい1枚1メガバイトの記憶容量だったんですけれども、今の世の中、なんか情報を扱うときに1メガバイトの容量ではほぼ何もできないことはほぼ自明だと思いますね。まあ、そういう、えー逆、逆に今はですね、こうギガが減るとか言って、こうギガという言葉が皆さんの生活の中にも浸透していると思いますが、まあ、そういう感じでこう記憶容量の単位もだいぶ時代とともに変わって い, いっています。 はい、で次に、えー、と装置として挙げられるのが入力装置。でこれはの外部から何らかのデータを入力するというもので、まあ、あの広い意味での入力としますと、例えばキーボードですね。あのキーボードで人間が叩いた情報を文字情報に変えるとか、それからマウスでこう人間が動かした操作に従って、コンピューター内の画面上の座標の位置を特定するとか、まあ、そういったものも入力装置として捉えることができます。 で出力装置は逆にですね、その計算機から何らかのデータを出力すると。例えば、あのモニターですね、そのあの画面にこう文字を表示するというのもあのデータの出力の一種です。それから、プ、まあ、リンターによって文字を印刷したりするといったことも、まあ、あの出力装置となります。はい。 ここまでがその計算機を構成する主な装置の紹介ですけれども、ここまで何か質問ございますでしょうか。はい。それでは、これからですね、コンピューターの内部の紹介をしたいと思いますけれども、今日は実際に計算機をここに持ってきましたので、今、あげました、そのスライドで挙げました各装置をですね、実物をちょっとお見せしながら紹介していきたいと思います。 ちょっと切り替えますので少しお待ちください。